代表して原田優也さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います原田さん意気込みをお願いします宇宙木公園ステージのお集まりの皆様こんにちはこんにちは皆さんの推しチームなるたかでございます<笑>、えー、今年の作品名は岸快晴志を起こし快晴の空の下で皆さんとの再会を願って2年間温めてきた 作品になりますこの会場では、えー、有観客初披露となるですね2022年度スペシャルバージョンをお届けしたいと思っております踊り子一同感謝を込めて踊りますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします すみませんあのお客さんの中にはこいつ3回もなんでマイク握ってんねんっていう感じなんですけれども鳴高と申します地元東京であのずっと活動しているんですけれども本当にこのコロナ禍で踊り子一生懸命練習してきましたその雄姿を見ていただけたらだろうと思います踊り子になるかそれではご披露いたします「今ひとたびの夏の開口」 なか2020決死改正。 「よんちゅるよんちゅるよんちゅよ」 ありがとうございました。